ほうれん草の納豆の材料紹介です。まずほうれん草とここに人参を加えていきます。人参を加えるとほうれん草だけの時よりもすごく食べやすくなります。 それから納豆でですので納豆を加えていきますで納豆を使う時はあの納豆の天ぷらとか中にこう混ぜ込むものとか揚げてしまうものに関しては普通の小粒の納豆でも大丈夫なんですが直接こう口に入るものはこのひき割りタイプのものを使った方がお子様が口の中でまとまりやすくなって食べやすくなりますでそれからかつお節とお醤油であえていきます葵の給食室納豆和えの人参を切っていきましょう 人参は細切りにしていきます今日はもう短めに切ってましたのでこの長さで使っていきますほうれん草を切っていきましょうほうれん草は皆さんご家庭で作る時もしかしたら根元切り落とさないでそのまま茹でる方も多いと思うんですが保育園ではここをよく洗いたいんですねこの土がすごくここについています で根元の部分の土をしっかり落とさないと土っぽさが残ってしまってそれが原因でお子様がほうれん草を食べないということもありますのでまず根元を落としてから保育園ではたくさん水を3回ぐらい取り替えながらよくこの土をまず落としますほうれん草はよく土を洗い落としたらまずこの茎の部分は 2cm 幅くらいにカットしていきましょうで葉っぱのここの部分はこのままザクザクと切っていきまして そしたらまだこれだとビローンと長いのでこれが口にへばりついてしまったりとかあと結構繊維が入ってますので噛み切りにくい原因になりますなのでこの包丁の刃を縦横斜めに入れてざっくりとした粗みじん切りのような形で切っていきましょう納豆和えの人参を切っていきましょう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 水から茹でていきますので、お水に入れたら火をつけましょう。人参は沸騰してからだいたい3分くらいだったら引き上げていきましょう。今日は人参細切りというのが<笑><あ>の<笑>ちょっと気合入って千切りになっちゃいましたけど<笑>、次はほうれん草を入れていきましょう。こんなにねたっぷりあるのに多分入れたらねかなりちっちゃくなると思います<笑>。だからほうれん草って結構カサがね減るので、いっぱい食べさせたいって時はこういった刃物を入れるとねすごく野菜食べられますので便利です。 ほうれん草は沸騰したところに入れて2分たったら引き上げましょうそしたら先ほどの人参と合わせて流水にさらしてしっかりと冷ましておきますいいよ納豆へのほうれん草と人参は流水にさらしてますのでしっかりとまずこの水分を絞りましょう ちなみに私はこのいつもザルの上で絞ってますけど、あの普段はねシンクの上であ皆さんはシンクの上でね水切りしてください。ちょっと画角的にねこのザルで絞るしかないっていう。そしたらもうあとはすべてを混ぜていくだけです。引き割り納豆を加えていきます。でこの納豆を入ると口の中でこうまとまりやすくなるんですね。このほうれん草と人参が。 であとこう食感もツルツルっとしてお子様が、まあ、好きな食感なんですよツルツルしたのってなのでこの野菜がもうだいぶ納豆入ることで食べやすくなりますであ今かつお節入れましたしゃべってたこれで醤油うを加えます<笑>ついにちょっと喋っちゃうそしたらもうあとあえていきましょう納豆は結構好きなお子さん多くって苦手なお子さんの方が少なかったんですよでこういうあの和え物っていうかシンプルな ほうれん草と人参だけっていう時は鰹節とかこういう納豆とかあとコーンとかお子様が食べやすいものとかあと風味とかがあるものを混ぜるとすごく野菜が食べやすくなりますあとこう納豆がね入るだけで鉄分も上がるし大豆製品って結構。 取りたいんですよ。<笑>私たち栄養士は特に<笑>なのでこういう食べやすくもなるし栄養価も上がるしっていうところでかなりポイントになります美味しそうでは納豆和えは冷蔵庫で冷やした方が味なじみが良くなりますのでいただくまで冷蔵庫で冷やしておきましょう 納豆ってすごく混ぜることでツルツルっとした食感になるのでお子様が食べやすい食感とあと口の中でこのネバネバがまとまりやすくしてくれるのでほうれん草とか野菜がすごく食べやすくなるんですねでさらにこういう大豆製品納豆を混ぜると鉄とかあと食物繊維とかも上がりますのでこういうのって私たちが一生懸命献立を考えても上がりにくい栄養素なんですねななのでこういった副菜にに納豆を和えると食べやすすくもなりますしさらに栄養価もアップ すのでとってもおすすめですあいの給食室給食給食嬉しいな追ってても綺麗になりましたみんな揃ってご挨拶それでは皆さんご一緒にいただきますこれが美味しいのは食べる前から知っている私は<笑>いただきますこうそあんまり、ね、こう混ぜるとそんなに糸がね引かないんですよね納豆の 入れた瞬間口の中に入れた瞬間にもう美味しい。うん。うん、納豆美味しい。<笑>納豆独特の風味と鰹節の風味がかなり強めに出てますので、ほうれん草の苦味とかが普通の和え物よりもかなり軽減されてます。 さらにこのネバネバがすごく材料をまとめてくれてるのでツルツルっと本当にあ の, のど越しがいいっていうのかな<笑>すごくね食べやすくなってます。 なのでほうれん草苦手なお子様とかはこういう納豆絵にすると本当に食べやすくなりますのでぜひぜひやってみてください材料もシンプルだしすごい簡単なので本当にあの普通のお か, かえとかごま絵とかちょっとあの作りすぎて飽きたなとかねそういう方はぜひ納豆を混ぜてみてください栄養価もねかなり上がりますので本当におすすめです葵の給食室のミールキットが全国発売されましたその名も子供と食べる魔法のミールキット まずは保育園向けです毎月葵いの献立表と食材それから必要な調味料全てがセットになってお届けされますので食材のロスもなくなり皆さんが食材をご用意していただく手間が省けます現在無料お試しキャンペーン中ですので詳しくは概要欄をご覧ください一般家庭向けは10月に発売予定ですもう少しお待ちくださいそれでは皆様のお申し込みお待ちしております